皆さん、こんこにちは。アフタビとミュージックスクールギター科講師の瀧でございます。2014年度版使用機材の紹介ということで、まあ、僕が使っている機材についてこの皆さんにご紹介させていただこうかなと思うんですが実は2013年度から新しく買ったギターとかが特にないので、まあ、ぶっちゃけ紹介できるものがそんなにないんですよ。ででも、リクエストでその ね、2014年度版の使用機材紹介動画みたいなのを作ってくださいなんていう、まあ、そういったリクエストをたくさんいただく最中、なか、でも別に紹介するギターは特にないんだよななんていう葛藤もあったりするさなか、その結果、えー、こちらマーティンのマチコさんについていろいろベラベラしゃべってみようかなと思いました。この間ちょっとごっついリペアをしたりとかして、僕もいろいろ思うことがあったりとかするので、ちょっと今年の動画はこれをこのマーティンのマチコさんについてベラベラしゃべってみようかなという感じでございます。過去の動画で何回も登場しておりますが、まあ、マチコさんが。 いろいろとやばいということで、べらべらしゃべってみます。本当にいろいろな意味で、マチコさんがやばいんです、いろんな意味でやばいです。ご存知の方も多いかと思うんですけども、僕はこのマーティンのトリプルオー c 1というアコギを愛用しておりまして、まあ、今のメインのアコギという感じでございます。で、まあ、その湿気をたくさん吸ってしまって、そのもうラッチが開かなくなってしまって、ネックが反ってしまって、指板修正というリペアをしたんですよ。 ちょっとその話をさせてていいいいただいてもいいですか。その僕の家って湿気が半端ないので、ちょっとギターを置いておくと、ネックがすぐこっち側にこうドゥフッとこう曲がってしまうんですよね。そで、その曲がった状態でそのギターを弾いていると、もちろんすごく弾きにくい状態になってしまうので、じゃあどうしたらいいかというと、トラスロットというネジを回すんです。このネックが反ります。で、ネジを回します。そうすると、ネックがキュッと戻ってくれるんですよね。 で、またその時期が経って、またネックが反ってきました、で、ロッドをくくっと回して、戻してっていうのを、これ何回も何回もやってたんですけれども、あるとき、このロッドというネジをですね、締め切った状態になってしまって、このネジが締め切った状態になってしまって、もうこれ以上回らねえという時期がやってきたんですよ、それがまあちょうど1年前ぐらいなんですけれども、でまあ、そこからどうしたらいいかっていうと、もうどうしようもないんですよね、もうこういう引きづらい状態でネジが回らないから、もうこれ以上はもうどうしようもないみたいな感じで。 これ以上閉めちゃうと壊れちゃいますし、まあ、しょうがないからということで、その引きにくい状態でずっとこう、あこぎを引いてたんですよ、まちこさんを引いてたんですよ。で、まあ、先月、8月の前半くらいに、もう、芝修正やろうということで、まち、あ、こ修正のリペアをやってみました。<タッ>もう4万円とか5万円とかするような、ちょっとお金のかかるリペアなんですけれども、もう、まちこさんを復活させるためには、背に腹は変えられねえみたいな感じで。<タッ> リペアをしましまたで。それがどういうリペアかといいますと、結構これが壮絶なんですよ、結構衝撃です。まずフレットを全部こうスパンと取るじゃないですか、スパンと。で、この締め込んでたロッドを戻すんですね、そうすると、このネックがどんどんどんと今まで調整してきた部分が戻るわけじゃないですか、どんどんどんどんどんどんってで、この出っ張った部分、まあ、実際にはこ の, の出っ張らないですけども、この曲がってきた部分を削り取るという。 なかなか壮絶なリペアでございます。すごいですよね。それでこう平らにならなかったら、ギター台無しになるわけですからね。もう ど, ういうどういう経験があったら、そんなことができるんだろうかと僕はすごく衝撃なんですけれども、<笑>フレットを取って、ロットを戻して、スパンと削るという、そういったリペアでございますで。そこから新しいフレットを打って、フレットのすり合わせとかもして、ちょっと弦を張って、様子を見て、弦を外して、ネックを調整して、また弦を張ってというのを何回か繰り返して、まあ、出来上がりというようなリペアでございました。はい いつもお願いしているそのリペアマンの方がいらっしゃるんですけれども、ま<音楽>その方に今回もお願いをして、<音楽>まあすごい最高の状態で帰ってきたという感じでございます。とりあえずヤバいポイントと1としては、弾きやすすぎてヤバいという感じですね、えー。確かにマチコ買ったばっかの頃とか、こんな感じだったなぁなんて思いながら、えー、ひたすらギターを弾いているような感じでございます。えー、別にこれを弾いていれば何でもできるぐらいの曲で・・ 8個だったら何でもできるくらいの気持ちになってしまうぐらいにすごく弾きやすいです。超ヤバいです。相変わらずこういうこともやったりとかしてるんですけども、 かたりとかもしてるんですけどまあ<音楽>でそのリペンマンの方にいろいろアドバイスといいますかコメントをいただきましてそれをちょっとご紹介させていただきたいんですけれどもその辺がいろいろとちらちらとやばいんですよまたまたいろいろな意味でやばいんです<笑>とりあえずまあ原稿、まあ、低くなりましたでそのまあサドルとかもちょっとチェックしてもらったりしつつでとりあえず突っ込まれたのが「叩く人?」って聞かれたんですよ ギターを叩く人かどうかということを聞かれたんですよ。で、まあ、僕はもうじんじんまんまにえ叩きますって答えたんですけれども、どうやらその叩きすぎて、このブレーシングが全部浮きかけているらしいんですね。<笑>ブレーシングというのはそのなんか当て木のことでございます。まあ、このトップ材とこのバック材 の, その、まあ、薄い木の1枚の板があるじゃないですか。でそれを貼り合わせた状態でこの、ね、弦を張ると、弦の張力でこ、ね、バーンとぶっ壊れてしまうので、それを阻止するためにこの当て木を。 これはどのギターでもそうなんですけれども、その当て木があるからこそ弦の張力も耐えつつ、まあ、ボディ全体を共鳴させることにも貢献していると、まあ、そんな感じのシステムなんですが、まあそのね、補強する意味もある当て木だから、そのトップ材から剥がれちゃったら全然意味がないじゃないですか。けど、その方いわく、まあ、ブレーシングがほぼ全体的に浮きかけていると、えー、浮いているところもあれば浮きかけているところもあるという感じで、このままだと、 大げさではなく、バラバラになると言われました。バラバラ。バラバラになってしまうの、えっ、それは大変だって思ったんですけれども、まあ、むしろもうバラバラになるまで使い倒してやろうと、もう殺すぐらいの勢いでしばき倒してやろうと僕は思いました。<笑>なので、まあ、マーティンがいつかバラバラになってしまうかもしれませんけれども、そのときはその時でちょっときで楽しみにしておりますもう<笑>ドカーンバボーンボロボロボロボロボロとやったら。 、「いやー俺はもう十分はマチコを愛してやったぜみたいな感じで<笑>それはそれでよしと し, します<笑>、まあ、確かになんか冷静になんかこうなんかちょっとこう様子を見たりとかするとところどころで木と木がぶつかっている音っついうんですからねなんかちょっとこう鳴っちゃいけない音という か, なんかそういう音がする気がしますちょっとこのビデオカメラと分からないと思うんですけれどもところどころこの音ちょっとおかしくねみたいなのがあったりとかします でもまあ、まあまあ<音声>まあ、まあ、それもまたね一つ の, この愛情表現ということでね<音声>しばき倒すしばき倒していこうと思いますそれがやばいポイントにっていう感じでしょうか<音声>であとそのリペアムの方に突っ込まれたのがこれは何だと まあ、これまたご存知の方も多いかと思うんですけれども僕のアコギの中にはなぜか大豆がたくさん入っているんですよ結構入っているんです結構普通にこ手のひらにモリモリと盛、えー、れるぐらいにたくさん入っているんですがこれは何だとこれ大豆は大豆は何か意味があるのかとすごくツッコまれましたでまあ正直そう聞かれても「大豆に何の意味があるのか?」と聞かれると「特にないです」っていうふうに返したんですけれども「何で入れたんだ?」って言われても「いや 節分のときに服はうちという感じで、ノリで入れちゃいましたって言ったら、とりあえず今すぐ取れと言われました。その大豆さん、入り大豆はその湿気をたくさんこう、ね、中にたっぷり含んで、このギターの内部からこの、ね、この湿気を吐き出すらしくて、まあ、とにかくギターにすげえよろしくないと。それだったらまだその湿度調整剤みたいなこの布切れみたいなやつをなんかこの中に突っ込んでたほうがまだマシだと。とりあえず今すぐ大豆は取れと言われたんですけれども、まあ、今のところまだ。 たっっぷり入っているかなという感じです、まあ。これはいずれ取ろうと思います、えー。本当に大事にしてるんですかね、このギターね。こんな様子で。じゃらじゃらじゃらじゃら、うるさいし、ほんまにもう。まあ、という感じで、えー、大豆がやばい。<ス><ス>マチコはやばいというか、大豆がやばいという感じですね。<ス>まあ、そんな感じで、そのまあ、リペア・・・。出版修正のリペアに出して、まあ、すごい、まあ、めちゃくちゃ弾きやすい状態ということでございます。<ス>で、まあ、ブレッシングが置きかけているので、 まあ、いずれバラバラになってしまうかもしれないけれども<音楽>それはそれでよしと し, しておりますということです<音楽>でいずれ大豆は抜こうかと思ってますが今のところは抜いてません<音楽><音楽>いやホントすげえんすよこれ。 すすす。い弾きやすいんですもうこればっかりや何ていうんですかもう最近暇があればとりあえずマチコ弾くみたいな感じでまたギター少年魂みたいなのがすごく復活しているような感じでございますま<笑>そんな感じでちょっと今年の使用機材動画はマーティーのマチコさんについていろいろベラベラとしゃべってみましたがいかがでしたでしょうかとりあえず皆さんに覚えておいてほしいのは、まあ、指板修正なんていうリペアもあったりとかするのでお金はかかっちゃうんですけれどももし皆さんのギターがピンチになったらそういうのも考えてみてもいいんじゃないでしょうかということ。 ですで、す。僕はいつもそのスラム奏法といって、た叩くなんかこう奏法を、ね、あのひたすら布教しておりますけれども、マジで壊れるみたいなので、本当に壊してもいいギターでやるように心がけてください。えー、本当に、ね、ブレッシングが置いてバラバラになってもいいギターでチャレンジをしてください。そして3つ、最後、えー、と大豆は入れちゃだめだということでございます。皆さんもそのギターの内部にそのねあの服うちいてやりたくなるときもあるかもしれませんけれども、あるかもしれませんけれども、 やめたほうがいいということです。えー、大豆は入れちゃだめ、はい。そんな感じです。じゃあ、今年の2014年使用機材紹介の動画を終わりにさせていただこうかなと思います。<笑>で2015年、マチコ生きてますかねたぶんそのくらいまでは大丈夫だと思うんですけれども<笑>、えー、2015年のマチコはどうなっているのか楽しみにしておいてくださいませ。<笑>僕も楽しみです。それではさようなら。<笑>